キー・エヌ・ジー・アンドプスで見せたキー・エヌ・ジー・アンドプスの神宮寺ユータ25が有士が大きな話題を集めた。同放送で神宮寺は新潟県魚沼市を訪問。日本三大木祭りの一つとも言われるラオウ豪大祭に参加したのだ。まず上半身裸でサラシを巻き境内を練り歩いてから水行で身を清める。そして、微写門天を拝むこと。 12枚しか巻かれない貴重なお廃送の寄付ナゲットを狙い、およそ200人の人間が道内で押し合いをする、ガチガチにハードなお祭りです。VTR 前に生きてきてロケした中で一番過酷でしたとまで神宮寺さんは話していました。女性編集者。参加者の勢いに寄されてスタッフが神宮寺を見失うばかりか、カメラまで壊れてしまう過酷なロケだったが、 神宮寺は果敢に立ち向かい、シャモン様を拝むことに成功した。結果的に木札を取ることはできなかったが、神宮寺のガッツをスタジオの金プリメンバーは賞賛。高橋海人24は、なかなかあそこまで男として熱くなれる瞬間ってない、途中からの神宮寺の顔がたくましくて、なかなか見ない勇ましい顔をしてる。平野史洋27は、すごかった。 やっぱロマンありますね、と、それぞれコメントしていた。神宮寺さんは以前から国民的彼氏のキャッチフレーズを持つように金プリでも一番のモテ男として知られていましたがガチンコの勇ましさも兼ね備えていてそれを見せつけてくれましたよね。そして同時に神宮寺さんはメンバー間の潤滑油的ポジションで活躍してきたこともあり、他メンバーのトーク中にも、 よく神宮寺さんの名前が出てくるんですよね、全道例えば、高橋はシクストーンズへの森本慎太郎25と主演ドラマ、だが情熱はある日本テレビ系でタッグを組むにあたり、4月13日発売の女性セブン小学館で対談しているが、そこでも神宮寺の名前を出している。四角兵やさりげない優しさに何度も救われている。 高橋、森本大団で、グループで一番モテそうな人という話題の際に森本が、k n g ド・ブスの中で一番は、ジン、ジングージ、でしょ、と聞いた際、そう、うちはジンですよ、と断言してみせた、ほか、高橋慎ちゃんは JR、の頃から、平野、仕様とジン、ジングージ、ユうと仲が良くて、その輪に僕も入れてもらったんだよね。 中略、森本、基本、ジンとかが運転してくれる車で出かけて、それ自体が青春って感じで、といった思い出も語っている。神宮寺の地元近くの海をみんなで訪れた際は、神宮寺の家に泊めさせてもらっていたそうだ。また、4月7日発売の、パテイトウ、ワンパブリッシング、では、キンプリメンバーがそれぞれの好きなところを語る企画で、 平野が神宮寺について美容に気を使っているところ以外の部分で、こう話していた。仲間思いなと、コロ。昨日も俺が疲れている時にさらっと、しよ大丈夫って声をかけてくれて、そういうさりげない優しさに何度も救われている。 そんなさりげない優しさはもちろんファンにも向けられており、ホワイトデイである3月14日に、律儀にファンに向けて公式ブログを更新したこともあった。よく名前が出てくるのは神宮寺さんがメンバーや周囲から本当に愛されているからですよね。また、神宮寺さんは金プリのコンサート演出を担当していますが、これも彼の優しさゆえと言われています。というのも、 当初金プリのコンサートの演出を担当していたのは高橋さんだったんですが、最年少の高橋さんは、年上メンバーの要望をうまく調整できず、みんなのやりたいことはわかるけどうまくまとめられない。特能していたと言います。そんな高橋さんの悩む姿を見た神宮寺さんが、俺がやるよ。俺の方がうまくできるからと声をかけたと言います。 うまくできるは演出のことではなくメンバー間の調整がうまくできるという意味。苦しむ最年少の高橋さんを救う優しい提案。神宮寺さんはそうしたことが自然とできるんでしょうね。前での女性編集者。とんでもない過酷な祭りをやり遂げるおしさと人を思いやる深い優しさの双方を持っている神宮寺。だからこそ、キンプリーチモテル。 と仲間たちも声を揃えるのだろう。岸優太27と平野の3人で金プリを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸宮城退場、する日まであと1ヶ月今日。金プリの国民的彼氏はまだまだ、その勇姿を見せてくれるだろう。近くなんと凛々しい神くん。人牛寺ユ太男祭りで勇ましすぎる歓喜あふれる、ショット。